もう一つ行きましょう。ね、う、だ、ん、からお願いしまーす。はい、はい。ペンネームカモフラージュさんからいただきました。ありがとうございます。りますレイリー、上島、四五八はじわー、四五八はじわー、お二人は、うん、タオルやバスタオルは、うん、ふわふわ派ですかそれとも、ゴワゴワ派ですか、うん<笑> なんてエッチなこと聞くんですよ<笑>エッチかな<笑>他人から見るとどうでもいいことだと思いますが、個人的にゴワゴワ派の仲間がいるかすごく気になっていました。ちなみに私はゴワゴワ派なので、柔軟剤はあまり使っていません。なるほど。なるほどね。ゴワゴワかふわふわか。ゴワふわぐらいが好きかな。あ、でもちょっとわかる。わかるうん。ふわ、うん、ふわふわ。 だけどゴゴワワの方がが水吸ってくれる感がある感あそれなのよ。うん。なんかさ、ふわふわすぎるとさ、うん、繊維がちょっと肌につくよね。あ、わかるよ、うん。うん。それが気になっちゃうから。確かにね。 繊維の抜けないふわふわが一番ベストなんだよね、うん。うん。何回か洗うとそういう感じになったり。うん。うん。するね。いっぱい使ったふわふわ。ああ。<笑>これは答えが出ましたかね。ね、うん。うん。いっぱい使ったふわふわだね。うん。ゴワゴワも悪くないよ。うん。なんかさ、町内会とかで無料でもらえる温泉タオルみたいなやつ。うん、え、そんなのあるのゴワゴワの薄いタオルとか。あ、そうなのうん。え、ビジネスホテルで硬めのゴワゴワあーあー ああ あ, あれちょっと痛かった気がする<笑>硬いなーってねー 何, 何よね押し当てるように拭くもんは<笑>あ、ね、擦れないやっぱさすがに、うん、トントンって確かに、うん、そうだよね、うん、やっぱごわふ わ,、うん わ, ふわね、なのかなうんうんうん、怖すぎるとちょっとね確かに、うん、あのあれバスタオルと洗面所のタオルはごわふわがいいんだけど、うんき キッチンのタオルはゴワゴワワがいい、うんうん、はあその心はめちゃめちゃ水吸ってくれるのとなるほどあとなんか拭いたぞっていう実感が得られる<笑><笑>というキッチン周りはすっごい水吸ってもらわないと困るもんね困るねうん、うん、ゴワゴワが好きかなそうだね私もハンドタオル系はゴワでいいかなうん、うんうん、結構定期的に 手洗って、拭いてとかあるし、うん。なんか朝の準備とかもすごいなんか、あの、謎に歯磨きながらさ、うん、手濡らしてさ、タオルで拭いたりしちゃうのよね。うん、謎じゃないどういうこと<笑>どういうことそれ。謎ルーティーン。<笑>歯磨いてんじゃん。うん。で、シャーって水出してさ、うん、テー手パーって洗ってさ、うん、タオルで拭くの。<笑>謎だよね。あの、<笑>いや、なんで今洗ったんだろうってたまに思うの。<笑> 朝の準備中、謎に手洗ってるタイミングがある<笑>。赤ちゃんみたいなことだもん ね, <笑>ね。濡れちゃった。<笑><笑>あったら触っちゃう。<笑>あったら触っちゃう。<笑>手持ちも外で<笑>。かわいいね<笑>。なるとね、ハンドターラー5話がいいです。はい。はい。今回は終了です。こんな感じで私たちが近況を話したり、皆さんのトークテーマで3分くらい話していきます。以上、本当は3時間くらい語りたいけどラジオなんで3分くらい話しますのコーナーでした。